いしょ皆さんこんにちは、えー、星野写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申します、えー。模様替えをしまいろいろとですね今までのレイアウトだとちょっと仕事がしづらい状況になってきちゃったので環境を変えてみました、えー、この新しく作った、えー、自宅スタジオからお送りしたいなと思いますでまあこのままだとちょっと雰囲気が出ないのでイエーイはいこんな感じでいってみたいと思います。 今日ご紹介するのはこちら、ソニーさんから発売されている VlogCAM ZV-1 というコンパクトデジタルカメラでございます。これ Vlog というですね、ビデオとブログを融合した Vlog という言葉があるんですけども、動画で日曜を紹介するという内容の動画のことを Vlog と言いますね。その Vlog 専用に作られたカメラなんですけども、今日ご紹介するのはこのカメラではなくですね、ここについている はいこの H&Y さんのフィルターですねこれ、マグネットフィルターをご紹介したいと思います。えこのフィルターですね、ZV1 専用プラス 49mm のフィルター機を持つえレンズに対応するマグネットフィルターのセットでございます。この ND フィルターとか CPL フィルターとかです、ね、いろいろついてるんですけども、ZV1 を。 この1ヶ月ぐらい H&Y さんからです、ね、このフィルターと一緒にお借りしてです、ね、使わせていただきましたで1ヶ月使った感想はですね ZV1 にはこのフィルターは必須ですね絶対使った方がいいですで今日は、えー、なんでそう思うのかということとでこのフィルターについてですね商品についてご紹介をしたいと思いますそれでは今日もいってみましょうニゃー でまずこの H&Y っていうですねフィルターメーカーについてご紹介したいと思います香港にある、えー、フィルターメーカーで、えー、通常のこう円形フィルターとか角型フィルターこういうですね、えー、角型フィルターも作ってるメーカーですねこっちもこうマグネットのタイプなんですけどもで私もですね以前に、えー、こういう動画ですねレボリングっていうですね、えー、可変変換アダプターっていうのかな あのいろんなフィルター機にこう装着脱着ができる、えー、便利なアダプターリングの紹介動画を作っています、まあ、この動画の時も言いましたけど昔は、ね、H&Y さんって、まあ、正直そんなにいいイメージなかったんですよねその安物のフィルターを作ってて、まあ、そんなに品質は良くないっていイメージだったんですけどここ数年で急に品質が良くなってですね、えー、最近ちょっと勢いを増している、えー、メーカー このソニーの ZV-1 っていうカメラがですねこれめちゃめちゃ売れてるんですね、まあ、動画がね最近流行ってる中でこうスマートフォンでみんな初心者の人は撮り始めるわけですけどもスマートフォンだとどうしても、えー、背景のボケとかねそういうのができないとで、えー、一眼カメラを使うとするとちょっとカメラの知識がないと分かんないとかちょっと大きいとかね、えー、そういう問題が出てきてなかなか難しいと。 その中でこの中間の存在であるコンパクトデジカメが Vlog カムとして登場したということでこれもう使い方はすごく簡単でこうやって開いたらこう電源がオンになりますでこれ F1.8 なんですよ背景がしっかりボケるとでズームができるレンズになりますでこういうふうにですね自分を撮ってはーいこんにちは成沢でーすみたいな感じでえ撮れるんですねこうやってね ちょっと私手短いんで、えー、私の手の短さだとちょっとこの VlogCam の焦、えー、点距離でちょっとねもうちょっと広角が足りないなっていう感じはするんですけど、まあ、こうやって背景をぼかして、えー、撮影することができるとまあこれ今も F1.8 で撮影してるんですけどもでここからちょっと撮影のお話になりますこの動画を撮影するときに動画撮影の基本なんですけども、えー、速いシャッタースピードを使わないんですね動画撮影に出きて えー、動画撮影時のフレームレートのかける2の分母のシャッタースピードになるといいってよく言われます例えばこれが動画撮影時の設定が3 0ターとすると 30×260 分の1が適正なシャッタースピードですよと60分の1よりも速いシャッタースピードにすると一瞬一瞬を切り取りすぎてカクカクした動画になるんですね動画って本当ねこう 写真と違うのは一枚一枚カチリカチリじゃなくてちょっとブレてた方が自然に見えるっていう、ね、そういう写真とは全く違う考え方で撮影をするんですよなので60分の1って遅いなって思うんですけどそのぐらいのシャッタースピードの方が自然に見える例えばまあこれ水の流れを、えー、撮った比較動画があるんですけどはいどうぞこれですねどっちが自然に見えるかというと速いシャッタースピードだとこの水の流れがパラパラってなってるけど 遅いシャッタースピードだと結構自然にこう流れてる感じが表現できますよね。動画の場合はシャッタースピード優先ってことですね。シャッタースピードを固定にして、他の F とか ISO 感度を操作して明るさとか描写を決めていくっていう感じで、シャッタースピードありきの撮影方法なんだっていうのがこれ結構違うところ、写真上がりの人が必ずつまずくところなんですよね。 ちょっと話がなくなりましたけどこれ F1.8 で撮れるっていうふうになっていったじゃないですかで写真やってる人はこうすぐイメージできると思います、まあ、感度200に設定したとして F1.8 で真っ昼間にね例えばお花を撮りますっていう時に F1.8 開放で背景ぼかして撮るってなったら絶対白っちゃけますよね適正露出じゃなくて白っちゃけちゃうんですよだから動画撮影時の時は ND フィルターが必ず必ず須なんですねこの ZV-1 にはですね、ビルトイン ND っていうのが搭載されてるんですよ。つまりこのカメラの中にも ND フィルターが入ってる。いやーまあこれはよくできてますよ。ND フィルターが入ってる。ただ、その ND フィルターがですね、ND8 相当なんですよ。まあ足りないですよ。もう1個 ND フィルタープラスワンしたい感じなんですね。 じゃあこの ND フィルターねじゃあ純正で出てるのかっていうと純正で ND フィルター出てないんですよやっとここから<笑>主役が登場ですその中でこの H&Y さんの ND フィルターが登場したわけですよはいこれですねお値段が、えー、H&Y の直販の価格で税込1万2800円でございます、えー、で1万2800円って高えなって思うかもしれませんがこの中身はですね こういうポーチがついていてそして中を開けると、えー、まずこのレンズキャップですねレンズキャップ CPL フィルターです変更フィルター ND64 フィルターですね ND64 フィルターそれからこの UV フィルターですね UV フィルターがついていますで最後にもうこれカメラについちゃってるんですけどもここにですねこの ZV-1 にこのマグネットフィルターを取り付けるためのアダプターリングが付属されます。でこのアダプターリングはですね、これ両面テープでくっつける感じになってます。これもうくっついてるんですけど、でここがマグネットになってて、この上にこうフィルターをつけていくと、ワンタッチで取り外し、取り付けができます。はい。簡単ですね。 で、まあ、これ、フィルターって1個で安くてもね、安いやつでも2000円とか3000円とかですから、まあ、マグネットのタイプ、特殊なやつで、まあ、これだけのケースがついてってなると、こんなに高くも感じないかなという感じがします。でですね、このフィルターですね、汚れ防止のコーティングとか、あと、えー、防滴、水がついてもさっと拭けますよっていうようなコーティングがされています。非常にいいコーティングがされているので、こう指紋とかぺってついても、 すぐこう拭き取れる感じですね。あの、すごくいいコーティングをされていますで。私が使った時は、えー、この UV フィルターは、まあ、レンズ保護の意味も含めてずっとつけっぱなしにしてました。で、昼間の F1.8 で撮影する時はこの ND64 をつけて、で、えプラスえ CPL ですね。CPL フィルターって Vlog の時絶対あった方がいいですね。CPL フィルターっていうのは、ここをこうくるくるっと 回転させることで今もこう色変わってるの分かりますこれ。ほらほらほ ら, ほらここの色が分かりますはいこういう感じで、えー、光の反射を変えるっていう、えー、ものなんですねだから空の色が、えー、青く鮮やかに見えたりとか、えー、もしくは水面に反射しているものが取れて水の底が見えるようになる水の透明度が えー、表現できるよううになっったりとかっていうあと Vlog で実際頻繁に使ったのはですねただホテルに泊まるじゃないですかでホテルに泊まったら、あのー、壁にね絵とかが飾ってあるわけですよ飾ってある絵の額縁に光が反射して絵が見えないのでこの CPL フィルターをくるくる回して反射を取って撮影するとかあとはあのー、横浜のガンダム見に行ったんですけどね横浜のガンダム見に行った時に 売店に行ってですねそうするとショーケークリアケースの中、ショーケースの中に、ね、ガンダムがあるわけですよ。でもこう光が反射してるんですけど、これをこうくるくる回して、そのショーケースの光の反射を撮ったりということをやりました。だいたい室内で撮影するときはの UV の上に CBL を使ってこうやってたんですけど、外で撮影するときは去年 ND フィルターをつけていて F1.8 で, F1 でこう背景をぼかして撮ると。 でえー、空の色とかをもっと鮮やかにしたいなっていうときはこれの上から CPL をつけてこれをくるくるこう回せがっていう感じですね。で、キャップもマグネットです。はい、キャップもマグネット。はい、でこのキャップがマグネットなのが Vlog にまたいいなと思ったのが、えー、こう Vlog を撮るときにですね、なんだこの中です。じゃあ 次, は次の場所に行ってみましょうって言ってこうやって手を伏せてその場面を終わって。で、 えー、と次のシーンになったらここからスタートしてはい来ましたみたいな時がやり方があるんですよこれトランジションっていうやり方なんですよ場面転換のやり方なんですけどでその時に次の撮影地に行ってみまいと思いますってこうやってキャップしたら、えー、そのブラックアウトするトランジションになるんですよねで次の撮影地に行った時もはいやってきましたみたいな感じでできるんでこのブラックアウトするトランジションがこのキャップでねできるっていこうであの v ログのテクニックでこう横からこうやって向けて、はいやってきましたみたいなやり方なんですけど、その時も、えー、ここからね、キャップを押している状態から、はいやってきましたってやると、こうブラックアウトするところからこういう、えー、トランジションの複合技みたいになってきて、これ、キャップがね、意外と使えるなっていうふうに思いました。特にこの ZV1 でこれ、レンズ振動してたからね、これね。 うん、あのこうガンってこう触っちゃったら壊しそうで怖いんですよね。そっとやるんですけどなんか何かっこ悪いじゃないですか。でもこのキャップがあると、えー、カチッとこうやってブラックアウトするトランジションがもう取れるという感じですね。基本的にこう動画撮影には ND フィルターって必須だしこれで使える ND フィルターっていう選択肢がない中でマグネット式でねワンタッチで取り外しができるっていうこの H&Y のマグネットフィルターっていうのは。 本当に、えー、全員 ZV1 ユーザーにお勧めしたいなと思います、うん。で、これですね。今はこの ZV1 だけに使うような感じでお話 し, しましたけど、別売りでこういうアダプターリングが売れてるんですよ。四十九ミリのカメラフィルターにこのフィルこの フィルターをこう取り付けるためのねアダプタリングが、えー、発売されてますこれがお値段が H&Y の直販価格で、えー、税込み1800円ですすごい安いで 48mm のフィルター系のレンズって最近結構増えてるなっていうイメージがあるんですよねあのソニーとか結構多くないですかあの新商品で3本ぐらい FE レンズ出るじゃないですか あのレンズも3つとも 49mm のフィルター系ですしあと GR3 ねあのリコーの GR3 も 49mm のフィルターがつくんですよなので結構ねそういったレンズにも応用ができるフィルターになっていますで私ここに XS10 にですね 35mm の F2 っていうレンズがついてるんですけど残念ながらこのレンズはこれ 43mm のフィルター系なんですけどここに 43から49の変換アダプターをつけて、ここに、この次にですね、この H&Y の, の4 9ミリのマグネットフィルター、アダプターリングをつけると。そうすると、この ZV-1 用のフィルターがついちゃうんですね、これね。4 9ミリのフィルターでもこうえー運用ができると。3枚重ね付けしても、蹴られはないですね。 はい。全然蹴られないで使用ができます。まあ、ZV-1 使ってる人以外にもおすすめできるという。はい。というわけで、本日の動画は以上になります。ZV-1 ユーザーの方に間違いなくおすすめです。ZV-1 用の ND フィルターセットですね。で、今、まあ、ZV-1 使ってあらかたくちょっと使い方慣れてきたなっていう人は、まあ、今日のこの動画を見て、あ、ふんふんなるほどそういうことなのかと。 いう風に学んでいただいてですね、この ND フィルターつけて、CPL フィルターもつけてですね、もう1ランク上の Vlog を撮影してみてはいかがかなと思います。はい。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねーしたっけしたっけー